皆さん今日は左足の引きつけのコツですよ。 百種武道具店の動画こんにちは百種武道具店のムカですやってますか。今日は左足の引き付けの話になります左足の引き付け苦手な人多いですよね先生からいつも注意されていると思いますまずはこの動画ちょっと見てください 今ねどういう動きをしたかというと最初左足1本で立ってますそこから右足を踏み込んで踏み込んだ瞬間に瞬瞬間によ瞬間にに左足と右足を入れ替えてますでまた右足上げて左足1本ねそこからまた踏み込んで左足と右足を入れ替えてますえこれれを入れ替えてますこの動きをこの間中学生6人でやったんですそしたら6人のうちの3人は小学校の時から剣道やってて左足の。 引きつけが早い子、もうできてる子っていうのは何ら問題なくこの動きできてます、足の入れ替えできてます。なんだけど6人のうちの1人は小学校のとこから剣道やってるんだけど足の引きつけが遅い子、遅い子っていうのはこの、ね、足を入れ替えるこの瞬間ができないんですね、右足は上げられないです、左足の引きつけが入れ替えれないから右足が上げられないってことでした、そして後の2人っていうのは全くの初心者なんだけどやっぱりこの引きつけ。 でこの右足と左足を入れ替えるっていうのがねやっぱできなかったですねだから左足の引き付けができてる人には何ら問題ない動きなんですだから今日はこの動きを使いながら左足の引き付けのコツをお話していきます みんな多分ねこう考えてると思うんですよ。私は踏み込み足はできてるけど引きつけが遅いんだとねこっちはできてるけど引きつけが遅い引きつけが遅いこの引きつけが遅いのをなんとかしたいって考えてると思うんですけどこれはちょっと間違いかもしれないですね。問題はこの引きつける足じゃなくてその前の左足で床を押す踏み切るこの踏み切りの動作に。 あるんですちょっとね分かりにくいと思うので話を聞いてくださいねえ昔の先生の教えですこの左足の引きつけのこの動作っていうのはこういう風に教えられたそうですえ今ね皆さんはハイキングに来てます山の中もう真っ青な晴天です山が高いもう空気が澄んでますそんな中コンビニの袋かなんか持って山の中入ってきましたそうすると山の中で幅3 0センチぐらいの小川が流れてたとしましょうこれ小川ですこの小川を 飛び越える動作に似てるんだよっていう教え方をされたそうです。これどういうことかというと、今皆さんは右足を出して小川を、 渡って左足を後から引き付けようとしてるんです。でこの引き付けが遅い遅いって言ってるんです。だけど皆さん小川をジャンプするときにそういう飛び方してますか？多分こうやってると思うんです。まあこうもうギリギリまで来てね、ギリギリまで来ていくぞいくぞいく ぞ, いくぞいーよいしょって飛ぶと思うんですよ。今左足引き付けてなかった。引き付けてましたよね。よいしょよいしょよいしょ。い これが左足の引きつけの動作なんです小川をまたぐようにこの左足の引きつけが剣道でも使われる引きつけ左足に力をためて引きつけるね。この動作なんですじゃあ早速で左足の踏み切る時のコツお話したいんだけど剣道指導要領の五十七ページにこういうふうに書かれてます踏み切り足動作の指導上の留意点と一。 上体をまっすぐにしたまま下腹部に力を入れ踏み切ると同時に腰、かっこ体の重心部を水平に移動させ正しい姿勢を保つようにさせるとこの中でちょっと気にしてほしいところは最初の一言なんです上体をまっすぐにしたままってとこ状態をまっすぐしたままっていうことはつまり体重バランスがおかしいとこの足はできませんよって言ってるんです。体重バランスっていうのは、えーこう 剣道の足作ったときにね正しい剣道の足作ったときに右足と左足にどういう体重のかけ方してますかちょうど真ん中両足に体重かかってるとこれ50対50ですよね50対50右足に全部かかってると100対0ですよね後ろ足に全部体重かかってると0対100ですよねえこれが50対50まあ中に先生によっては40対60っていう先生もいますけどあのもう両足にとにかく体重が乗って体重バランスが良くないとこの足は できませんっていうふうに書かれてます。 体重バランスの取り方お話しますね特にこれね、えー、小中高校生で前後の動きばっかやってる人っていうのはね体重バランスがねこうおかしくなっちゃうこと多いんですよちょっと聞いてくださいね体重バランスの取り方っていうのはまあ、正しく剣道の足の形作って、えー、この膝の後ろ軽く伸ばしてかかとも指2本まで下げますこの一番いい姿勢のままこの剣道の足のまま縄跳びのジャンプしてください縄跳びのジャンプまっすぐウェント跳ぶで、そして着地した時の足です この時の体重バランスが両足に体重が乗ってるってことなんです縄跳びジャンプをこういう風にして飛ぶ人いないでしょ前足だけで飛ぶ人いないでしょ後ろ足だけで飛ぶ人いないでしょ必ず両足均等に体重をかけて飛んでるはずなんですこの着地した時の足体重バランス50対50の足なんです そしてこの縄跳びジャンプした体重バランス50対50やったとき着地したときよく見てください左足のかかといい具合に下がってます左足の膝の後ろひかがみて呼ばれるところいい具合に伸びてますそして足のこの甲にあるバネこれがうまい具合に使えているんです。この足の足使いい方じゃないと 踏切動作できないんですじゃあ大事なことを繰り返しますね左足の引き付けを早くするためにはまずはその前の体重バランスを意識します両足に体重が乗ってる状態じゃないと左足を早く引き付けることはできないんです はい、次は左足のどの部分で床を押すのか床を踏み切るのかという話をします。これには左足、片足でけんけんしてみてください10回ぐらい、10回ぐら い, 回ぐらいそうすると左足の指の付け根がジーンとしてきませんかジーンとしてくるよねジーンとしてきたこのジーンとしたところで床を押すんです。 前に行くんだったら左足のジーンとしたところで床を押します。後ろに下がるんだったら右足けんけんして右足がジーンとしたとこ指の付け根がジーンとしてきます。そこで床を押します。押します。行きたい方向の反対側の足で床を押すんです。だから、えー、右に行きたければ左足で押します。左に行きたければ今度右足で押します。どの部分で押すかというとこの片足けんけんした部分ジーンとしてきます。痛くなってきます。ここで床を押します。 結論としては行きたい方向の反対側の足に力を貯めておいて、力を貯めておいて力を貯めると自然に右足が出てきます。右足が出てきます。そこで一気に左足を踏み切って爆発させて、左足を引きつけるわけです。ぐわーッと力を貯めておいて、これ周りの人には見えません。自分しか分かりません。力を貯めて力を貯めて力を貯めて、バン左足を踏み切る。だから左足の引き付けが速くなる。こういう仕組みなんです。 では最後最初にやった足を入れ替える足さばきの練習ですねやりたいと思います最初に何でしたっけ体重バランスでしたね足の形しっかり作って体重バランスを見直して両足縄跳びしますそして着地した時の体重バランスこの状態でやりますよそして踏み切る足の部分っていうのは左足で片足軒軒ですねこのジーンとしたところ覚えといて覚えておいて覚えておいてこのジーンとしたところで力を貯めて一気に 踏み込み込ます。そして踏み込んだときに足を入れ替えるそしたら左足にまた体重を乗せます乗せる乗せるね瞬時に入れ替えてくださいポイントは1回1回丁寧に最初は丁寧に1回ずつ入れ替えて止まること踏み込んだら入れ替えて止まるそして止まるこれができるようになったら連続でやってみます連続で連続で 踏み込みます慣れたら連続そして左足の親指の付け根に体重がしっかり乗ってることを確認しながらやってみてください必ず左足の引き付け早くなると思いますえ今日は左足の引き付けのやり方練習方法でしたえ今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日を